これも次期大統領選に向けての評固めの一環なのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。韓国最大野党国民の力が自称元慰安婦イ・ヨンスに接近している模様です。中央日報の記事を引用します。 韓国野党国民の力のキムギヒョン委員内代表は1日、国連拷問禁止委員会に付託して、旧日本軍慰安婦問題の解決を進めることを前向きに検討すると明らかにした。キム委員内代表はこの日、国会で旧日本軍慰安婦被害者のイ・ヨンスさんと会い、国連拷問禁止委員会の付託など、 外交的な措置に政府が積極的な姿勢で取り組むことを期待するとしこのように述べた。金委員内代表は、文在寅政権は前の政権でした外交的合意を自律上破棄し新たに進展させると宣言したが、実質的には何もできていないと批判した。慰安婦問題の国際司法裁判所 ICJ 二択推進委員会委員長として、金委員内代表に会った E さんは、二択は最後の方法とし、ICJ に行けばとても複雑で長い時間がかかると強調した。また E さんは、金委員内代表に、どれほどの歳月がかかるだろうかとし、必ず慰安婦問題を解決し、おばあさんたちのところに行って、 私が解決してきたと伝えながら、怨恨を解きたいと話した。キムさんは先月26日、記者会見を開き、韓国政府が単独で、国連拷問禁止委員会に慰安婦問題を付託すべきだと提案した。とのことです。文政権に抗う高骨の人というイメージが先行し、一時は 国民的な人気者という感のあったユン・ソン・ギョル氏を大統領選の統一候補に選出した国民の力ですが、肝心のユン・ソン・ギョル氏の支持率はパッとしません。党員投票で対抗馬である本準票議員を打ち破ったユン・ソン・ギョル氏ですが、国民世論調査では、ユン・ソン・ギョル氏の支持率が 37.9%、 本議員の支持率が 48.2% と逆転を許していました。原因は、ユン・ソン・ギョル氏の週120時間労働が必要などという失言にあるとされています。週120時間働くとなると、仮に週一の休みがあったとした場合、1日20時間働かなければいけないのですが、1週間休みなしで働いたとしても、1日17時間以上 働かかなないいいと追いつかない数字です検証するまでもなく不可能な数字ですよね。ユン・ソン・ギョル氏がどういう意図でこの発言をしたのか全くわかりません。さらに、ユン・ソン・ギョル氏の支持率を落とす原因となったのは、福島原発が爆発したわけではない。原発自体が崩壊したわけではない。放射能流出は基本的になかったという発言です。 我々日本人にとっては非常に残念な事実ではありますが、福島原発は4号機で水素爆発を起こしてしまっているのは明白な事実です。国際原子力自称評価尺度によれば、福島原発事故は7段階レベルのうち最上位のレベル7に分類されています。これは1986年のチェルノブイリ事故以来であり、そして レベル7に分類されたのはチェルノブイリと福島だけです。そういった意味において、ユン・ソン・ギョル氏の発言は自立に反しているものであり、この発言をもって韓国左派がユン・ソン・ギョル氏を親日派だと攻撃するのはあながち間違いではないかもしれません。数々の発言を見ていると、この人は検察としては優秀かもしれませんが、政治家、 それも一国を率いる最小として見た場合、その素質に欠けているようにも思えます。まして、経験がものを言う世界の中で、国政に携わった経験がゼロというのもマイナス材料でしょう。そういった状態の中で、さらに親日派というレッテルを貼られてしまったら、ユ ン, ソンギョ郎氏に勝ち目はありません。この状況を打破するために、国民の力はイ、イ・ヨンスという 万獣を飲み込み、未だ韓国国内で陰然たる勢力を誇っている、慰安不支持派の勢力を味方につけようとしているんではないでしょうか。だとすれば、国民の力は何とも浅はかな選択をしたものだと思ってしまいますね。仮にユンソンギョル氏が勝利し、国民の力政権が誕生した場合、国連拷問委員会の付託を実現し、 なおかつその二託で勝利宣言を得なければ、慰安婦支持派は一斉にユン・ソン・ギョル政権への攻撃を開始するでしょう。ユン・ソン・ギョル氏は大統領選の前から仮に大統領になった場合の足かせをつけられてしまった感があります。それにしても、このイ・ヨンスという人物ほど浅ましいという言葉がぴったりくる人物もいないと感じてしまいますね。 先に亡くなったおばあさんのところへ行き、私が解決したと言いたいという言葉にそれが全て詰まっている気がします。イ・ヨンスという人物を動かしている暗い情熱とは、金が欲しいという直接的な目的の他に、死んだ後も賞賛を得続けたいというものがあるような気がしてなりません。このイ・ヨンスというまんじゅうを飲み込むということは、韓国国内の 慰安婦支持派の支持を得られるという効果はあるものの、それ以上のデメリットがあるとしか思えません。ICJ への負託国連拷問委員会の負託など、韓国政府にとっては喉元にナイフを突きつけられるようなことを平気で言い出すわけですからね。危なっかしくて仕方ありません。この点については、与党共に民主党の方が国民の力よりも、 物事が見えている気がします。さて、このニュースの裏でもう一つのニュースが報じられています。こちらは連合ニュースの記事を引用します。違法な不動産取引に関与した疑いが指摘され、韓国与党共に民主党を除名されたユン・ミヒャン国会議員が警察の不送知決定により復党する見通しとなった。 与党共に民主党の比例代表選出だったユン氏は政府組織と国民権益委員会による同党議員の不動産取引に関する調査で配偶者の不動産不正疑惑が指摘され6月に党を除名されていたこれに関し同党の古四人主席報道官は同日の記者会見で不装置が決まったことによる ユン氏の復党の可能性を問われ、そうであれば復党すべきだろうと答えた。とのことです。野党国民の力がイヨンスに国連拷問委員会の付託を約束している裏で、与党共に民主党はイヨンスの天敵ユンミヒャン議員の復党を検討しているのです。ユンミヒャン議員が復党すればイヨンスをはじめとする 慰安不勢力の反発は必至です。にもかかわらず、副党の可能性を認めるということは、与党ともに民主党はイヨンスよりもユンミヒャン議員の方が利用価値が高いと見ている証拠と言っていいでしょう。任期中に何とか北朝鮮との融和を実現したいムンジェイン大統領からすれば、厄介者になったイヨンスに関わってる暇なんかない。それよりも、 ユンミヒャン議員の持つ北朝鮮パイプをフルに活用したいという思いなのかもしれませんね。さて、今回の国民の力の選択が今後の大統領選にどのような影響を及ぼすのでしょうか。注目していきたいところです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。